こんにちは、えっと、今日は、えー、趣向を変えましてこのリュックの動画いやリュックの商品紹介ではないんですけれども皆さん、あのー、普段の災害時の備蓄などはされていらっしゃいますでしょうか、えー、今日はこの中に入れている その備蓄品の紹介をしていたいしてみたいと思います。まあ、私の場合はまあ、この大きさのカバンリュックですね。だいたい30センチ強ぐらいあるんですけども。まあ限られた量しか入らないので、まあ、それに応じた。備蓄品の紹介になります。 もうちょっと大きいバッグだったら、あの、半号水産用の、あの、器とか、いいと思うんですけども、ちょっと開けて、いみます、はいはい、まずここのところを開けてみました。で、入ってたのはこちら、はい。黒ペンと赤ペン3本と、で、メモ帳。で、こちらの、いうっか、あの、カーテンレールさえ入れるようなクリップ でこちらスティックフールドになんか持ち運び用ができるこれがちょっと便利っていうのでにネットで書いてあったのでこれでちょっとできてとますでなぜかアメちゃんが1個入ってました1個だけしか入ってなかったのでまたちょっと変えたそうかなと思いますじゃ<音楽>あ次は2番目のあこのリコの場合は1ビラ1 1ビラキ2ビラキ3ビラキということで今度はここを開けて2つ目のこれを開けてみました 中にはこのゴミ、えー、袋45リッターぐらいの容量、えー、があるこのビニール袋が入、えー、計4枚とでこちら石鹸けんつでこちらの歯ブラシ用包で、まあ、その街のガイドが入ってきました次は最後はこちらのサンブラキの、えーとはい 1ブロック目の紹介です2ブロック目はこちらです手袋、ティッシュの周、目回り品、医療品、で乾電池、現金と入っています現金はあのは通常通常とか印鑑が望ましいんじゃないかなと思いますちょっと私は別にしています以上がご紹介でしたありがとうございます